発表時間は三十分です。それでは夫人さんを拍手でお迎えください。はい。えー、それではですね、えっ、ー、とパンダス卒業大規模データをさまざまなパッケージで高速処理してみるというタイトルで発表させていただきます。 はい、えー、皆様んはじめまして。私、えー、藤根正信と申します。ちょっと珍しい名字ですが、岩手県の出身です。えっ、ー、と現在、ミズコリサーチ＆テクノロジーズ株式会社に所属しておりまして、えー、先端技術研究部というところで、えー、データ分析やクラウドなどの技術検証を担当させていただいております。 過去にはですね昨年度、えーと、このパイコン j p で、えー、マシンラーニングの紹介をさせていただきました、えー、とただ、ですねその時は運悪くあの機材トラブルが起きまして、えー、と動画の、えー、録画ができなかったというところが起きましたので、えー、と今回はあのなんとか YouTube デビューできたらと思っております、はいえー、と本日のアジェンダとなります。 えっと、この後ですね本トークの背景と狙いパッケージ紹介についてご説明した後に、えっと、複数の技術検証を、えっと、順に実施していきたいと思っております。は、え、じ、っと、めに本トークの背景と狙いになります。えっと、いきなりですけれども、パンダス a s はあのデータ分析パッケージではすごく有名なものでして、えっと、私自身、とても便利に使わせていただいております。 さまざ、あ、まなデータの入出力ですとか、えっと、主要な加工、結合、集計処理といったものをほぼ、えっと、サポートしており、データ分析のにおいてもほぼデファクトスタンダードなパッケージの一つです。えしかし、ですね大きいデータにはスケールしにくいという課題があります。 理由としましては、まずシングルスレッドであり、CPU コアがマシン上に何十個あったとしても、基本的には1コアしか使ってくれないというところ、また、インメモリ処理でありますので、データ規模が大きいとです、ね、ファイルを読み込んだところで、このようにメモリエラーで落ちてしまうといったことも起こりえます。 でこういったデータに対応するためには、ですね、えーとまあ、並列処理や分散処理をサポートするパッケージに、えー、と手を出していくといったところが挙げられますが、まあ、こちらもですね い, いざやってみますと、まあ、例えばパーティションやワーカーといったですね内部アーキテクチャを理解、意識した実装が必要になってきたり、また API がバンダスとこう大きく違っていたりすると、ですねプログラムの移植がまあ難しかったりできなかったりする場合もあります。 また、頑張ってえと実装したとしても、処理時間やメモリーエラーが改善されないこともあり、こういったパッケージに、そうですね、ちょっと難しさを覚える方ということもえ多いかなというふうに感じております。そこでえ本日お話しすることとしては、Pandas を含む以下4つのパッケージを用いて、代表的なデータ処理を実装、計測したえと結果について、共有させていただきたいと思います。 こ, この中では API やパフォーマンスの違いに加え実装時のチップスといったところも多数解説していきたいと思っております、まあ、公式のサンプルコードだけではです、ね、なかなか見えてこない現実的な課題とその打開案について紹介できればと考えておりますまた本日お話ししないこととして QDF といった GPU 系のパッケージですとかまたスパークのさまざまなパラメータやチューニングについての説明は今回割愛させていただきます えー、と本トークの背景、でラについてご説明しましたので、このあと、えー、パッケージの簡単な紹介を、えー、移りたいと思います。はじめに Pandas です。Pandas は, いパンダスはえー、実用的なリアルデータを分析するためのパッケージとして、えー、開発、運用されております。と内部ではです、ね、インデックスやカラムなどの値をナムパイで実装されておりまして、えー、とハイレス計算が、えー、とナムパイベースで高速化されております。 また図のようにですね CSV や Excel、JSON といったまあ多様なフォーマットに対応していることやさまざまな分野のまあ分析要件に対応したまあ豊富で高レベルな API 群が揃っているということから諸学者含め、とても扱いやすいパッケージの一つです続いてえダスクになります。 ダスクはバックエンドではバンパスを使っておりますが、タスクグラフによる並列処理や遅延評価による最適化が行われております。こちらの図のように左側のコレクションというところで、タスクのアレイ、データフレーム、ディレイドといったさまざまなタスクグラフの元になるコレクションを定義し、そこでの処理を定義しますと、真ん中のタスクグラフが作られ、並列処理できるところというのが、あ、並列処理。 タスクの実行順序や並列の可否といったものがここで決まっていきます。で最後に右側のスケジューラーを通してシングルマシンもしくは分散クラスター環境などで実行することができます。またダスクの特徴としましては、えっとパンドスだけではなく NumPy やサキットランを踏襲した API になっておりまして、まえっとこれらのパッケージに元も々ともと慣れている方はまダスクにも踏み入れやすいといったところも特徴の一つとなっております。 続いてバックスになりますちょっとこちらはまあ比較的新しいパッケージですので、えー、とあまり見たことないかも方もいるかもしれませんが、えー、と公式ドキュメントではです、ねまあ、ハイパフォーマンスを謳っておりまして、えー、と10の9乗業、大体10億行ですね、これくらいの規模のデータを秒単位で処理できるとい う, ふうに、えー、とこう記載されております。 特徴としては、遅延評価や仮想カラムについてサポートしているほか、特にメモリーの徹底的な効率化が図られておりまして、データのフィルタリングやカラム選択は基本的にゼロメモリーで実行できる と, といったところがポイントとなっております。最後に PySpark になります。Spark、えっと、はですね、あ a n d a s と同じく、えっと、歴史が古いものになっておりまして、えっと、クラスターコンピューティング用のフレームワークとなっております。 スパークコアをベースにです、ね、Python だけではなく Java、Scala R といったさまざまな言語にも対応しているほかストリーミングや機械学習グラフ処理といったさまざまなタスクにも対応できているものになりますまた、昨年度にです、ね、バージョン 3.2 に上がりましてここで PySpark に Pandas の API が統合されました。 これによって、ですね、パンダスのデータフレームに対する処理というものがスパーク上でもできるようになりまして、よりパンダスに近い操作が実行できるようになっております。ご参考までに、ですね、それぞれのパッケージの GitHub スター数をグラフ化してみました。 そうですね。ちょっとえっと、パイスパークはまあスパークのリポストリと統合されているので、若干は上乗せ感はあるものの、まあどれもえっと民方上がりでえっと上昇しているというところが見て取れるかと思います。えっと以上でパッケージの紹介についてあります。 ここからですね具体的に検証を行っておきまして、それぞれのパッケージがどんな処理、操作に得意か、あるいは不得意かといったところを実際に見ていきたいと思います初めに検証環境です。今回の検証では、Google クラウドの VM インスタンスを使いまして、CPU8 コアのメモリー64ギガのマシンを使用しております。 Python のバージョンは 3.7 各パッケージのバージョンはこちら記載の通りとなっております続いて使用するデータセットです今回は TLC トリップレコードデータと呼ばれるニューヨーク市が公開しているタクシーの乗車履歴データを使わせていただきました こちらのデータにはですね。えっ、ー、と乗降者した。えっ、ー、と時刻、場所、人数のほか、えっ、ー、と乗客が支払った運賃や支払い方法、チップ、額、航空税といった。えっ、ー、とまあ、タクシーを利用する上でのえっ、ー、と様々な履歴データといったものが履歴データが含まれております。こちらのデータを選定した理由としましてはまあ、オープンであることと、えっ、ー、とデータデータ数が多いこと、またえっ、ー、と複数のデータ型があるといったところも、えっ、ー、と選定理由と。あ 選定した理由となっております今回の使用するデータ範囲としましては、2011年から今年6月までのですねイ、えっと、エロータクシーのトリップレコード、えっと、ファイルについては、えっとこの、こちらのファイル名のように月単位で、えっと、パーケイファイルになっておりまして、合計138ファイル、全体の件数ですと 13.3 億レコードを今回、扱っていく予定です。 ではここからですね、えっと具体的に四つの検証を、えっと主に行っていきたいと思います。はじめに、基本統計量ですね、まあえっとデータの平均。平均や、えっと標準偏差、最大値最小値といったものを。と絡むごとに計算することを行っていき、行ってみたいと思います。ここではですね、えっと対象のファイルパスが、えっと。こちらの図のように、えっとワイルドカード指定で。与えられていると仮定しています。 パ、えー、ンダスで基本統計量を取るには、ですねあのこのワイルドカードをそのままでは読み込めませんので、えー、とパスリブを使って、えー、と複数の、あ個々のファイルパスに変換した後、えーと、データを読み込んで、コンキャットで結合し、えー、と最後で、えー、とディスクライブで、えー、と統計量を計算するといったことが必要です。一方、DASC、BUX、PySpark、この3つについてはですね、 このワイルドカード指定のファイルをえっとそのまま指定することができまして、えっと複数のファイルを一気に読み込んでえっと統計量の計算といったことができるようになっております。まあコードの行数から見てもですね、あの他のパッケージはよりシンプルに記述できていることがわかるかと思います。ではパフォーマンスがどう違うかといったのを見ていきたいと思います。 こちら2つのグラフを用意しておりまして左が実行時間右側がピークメモリー使用量のグラフとなっておりますどちらも横軸はデータの件数になっておりまして対 数, グラ対数軸で示しておりますまず左のグラフを見ていきますと青のパンダスはですね10の8兆を超えた辺たりでメモリエラーでこれ以上はちょっと処理ができなかったんですけれどもと他のパッケージはどれも えー、と全データ計算することができまして、処理時間が早かったのは、えー、ダスクととックスになります。一方、メモリ使用量を見ていきますと、こちらまた、えー、グラフの形が全然違ってですね、えーとまあ、パンダスはこうどんどん青天井まで突き抜けていくんですが、えー、と他のパッケージは一応、リミットがだいたい見えておりまして、DASC、えー、はまあ20あ30弱くらい。 で、えっ、ー、とパイスパークとバックスはどちらも、えー、10ギガ未満でメモリーが収まっているというところがわかります。まあ、そうですね。データがもう少し増えます。と、えっ、ー、とパイスパークとバックスの優劣っていうのは逆転しそうなところではありますが、まあ、処理時間も含めてみますと。と、えー、バックスが高速かつ省メモリーで計算できているというところが、ここからお分かりになるかと思います。 では続けて、検証の2つ目、ですねデータの保管、フィルター、型変換といったところを行っていきたいと思いますこの検証では、ですねデータに含まれている決知や外れ値の補正、正しい値や範囲のデータ抽出、適切なデータ型への変換といったところを行っていきたいと思います。 ここで元データの統計量を見ますと実は決着外れ値がかなり多数あることが分かります。例えばこの赤のところは乗車した時刻、降車した時刻になるんですが、降車した時刻がこう100年前に降りたとかあるいは200年後に降りますみたいなちょっとバックトゥーザフューチャー的なことが起きているところとか、あとは 一度に255人も乗った人がいますみたいなものだったりあとはこうお客さんが1000万ドルポンとくれたみたい な, なんかそういったえとおかしなデータがいろいろあることが分かりますまあもちろんえとそれらは正しい値ではないことは明白ですのでこういったえとおかしなデータをこれから取り除いていくということになりますはじめにパンダスネの実装になります パンダスではデータを読み込んだ後にです、ね、ケッチャや外れ値をフィルナとリプレイスで置換していきます。その後、フィルター用の一時的なカラムを作りまして、その後クエリメソッドを使って、データのフィルタリングとアズタイプでデータ型の変換を行っております。でここでポイントはです、ね、一時カラムを作るときに、エブアルを使っているところになります。 実は n ンダスではこうエバル と, えっと裏でこナムエクスパーパッケージをインストールするとですね複数のカラムを並列で処理できるといったところが公式ドキュメントでも紹介されております。これによって n ンダスだけでもですね一定の高速化を図るといったところが期待できるところになります。続いて d a s になります。d a s ではえっとちょっとやり方がに苦労したところがありまして。 ファイル名に何年何月というデータが含まれていますので、これをチェック用にデータに加えたいんですけれども、パーティションごとに個別に付与するといったところに苦労いたしました。でこちら、ちょっとやり方をいろいろ GitHub 等で調べたところ、ですねディレイドを使うことで、パーティションごとにファイル名の情報といったカスタマーなデータを入れることが可能となっております。 ちょっとコードは若干汚くなってしまいますが、ここでデータの読み込みと7行目でアサイメソッドを通してカラムを追加するといったところを行っております。また、主要な API はパンダスとほぼ同じであるというところも確認できました。 えー、とチップスとしましては、えーと、フィルナ、リプレイス、アズタイプといった、えー、と変換用のメソッドは、ですね、えー、と1カラムずつ実行するよりも、えー、複数カラムを、えー、こちらのコードのように一括で実行するほうがあのかなり早いといったところも、えー、分かっておりますさて、えーと、これらの問題を解決して、ですね、えー、といざ実行するのですが、えー、と最初はちょっとメモリーエラーが起きてしまいました。 なぜかというのをいろいろ調べていくと、ですねダスクで実行されるすべてのワーカーが、えー、と同時にこうファイルを読み込んでいくため、メモリ使用量が、えー、と一気に急増してしまったんですねで。デフォルトではワーカー数が CPU コア数となっておりますので、今回の環境だと、えー、と8ワーカーが、えー、と同時に、えー、と大きなデータを発行、読み込んでしまうといったところが原因であることが分かりました。 対策としましては、d a s クのコンピュートの引数にです、ね、NUM ワーカーズという引数がありまして、これでワーカー数を壊す、えー、より減らすことで、メモリ使用量を制御することができました。とこちら、えーと、2つのコード例の実行時間とメモリ使用量を、えー、と可視化しているんですけれども、こちら、8ワーカーで実行すると、赤いところを見ていただくとおり、こう40ギガ。えー のメモリー40秒となっておりますが、えー、とワーカーを数を半分の4にしたところ、えー、とメモリー使用量は約半減しておりますが、えー、実行時間はまあ2割増える程度という結果が得られました。なので、えー、と単純なこう比例、反比例の関係ではなくてです、ね、あのワーカー数を減らしてもまあ処理時間がそこまで大きくならないというところも分かりましたので、えー、ともしダスクでメモリー の扱いに苦労されている方とかは、えっ、ー、と若数をしていただくといったところが一つお試しいただけるポイントかなというふうに考えております。続けてバックスになります。バックスはえっ、ー、といざ実装してみるとですね。パンダスの api とかなり異なるところがありまして。えっ、ー、とこちらちょっと苦労したところでございます。例えばえっ、ー、と日付や時刻の。 計算ではです、ね、で Python の, のデートタイムクラスはそのままでは使えませんので、NumPy の、えー、デートタイム64といったところを、えー、と指定する必要があります。また、えー、と定数でカラムを作るときにも、ですねパンダスのようにこうスカラー値をそのまま入れることはできず、えーと、V コンスタントと呼ばれる専用のメソッドを通していく必要がありました。 また、えー、と値の置換はファンクフォエアといったものを、まあ、これはちょっとナムパイに近いですね、えーと、フォエア関数を使ったり、えー、とあと、一番ちょっとむこう情報がなく苦労したのが、ですね、えー、とナムパイセールといった、まあ、外部の関数を使う場合、えーと、バックスのレジスターファンクションズと呼ばれる、えー、とデコレーターを使って UDF を登録する必要があります。 でこの UDF の中もまたちょっと癖がありまして、えっと、足し算、掛け算は普通にできるんですが、えっと、割り算はスラッシュだとえらいなりまして、えっと、ナムパイディバイドを、えっと、明示的に呼び出す必要があったりとですね、まあ、ちょっとこの辺、ドキュメントにもどこにも書いてないところがありましてちょっといろいろ試行錯誤して、えっと、苦労したポイントだったりいたします、はいえっと、続けてバイスパークです。 のパイスパークでは、えー、とまず、えー、と時刻の加減計算がいきなりエラーになってしまうという、えー、と, ところで、えー、とつまずいてしまいました。このように、えー、と現在時刻に、まあ、プラス30分したいといった簡単なコードだけでもタイプエラーが起きてしまいましてこちらいろいろ調べたところ、えー、とそのバージョン 3.2 で公開されたパイスパークパンダスはまだそのパンダスのメソッドを全部サポートしているわけでは な, くないというところが分かりましたのでまだちょっとこれは。 現時点ではあの難しい処理の一つというところだと思います。そこで、えー、といろいろ、イスパークの、えー、とデータフレームといったものを扱う方法も考えたんですが、ちょっと今回は全部 SQL で、えー、と書き直してみました。でただ、こちらやってみるとですねあの、意外と便利なことも分かりまして。 まず、えっ、ー、と SQL 文を書いて、えっ、ー、と PySpark .sql で渡すとですね、まあデータの保管やフィルター、ー型変換といったものがえっ、ー、と全部あのできるようになっております。また、えっ、ー、とこの From のところで、えっ、ー、と ファイルのパスをそのまま渡すこともできますし、とダスクで苦労しましたファイル名を追加するといったところも、ですねインプットファイルネームという関数がもともと用意されておりますので、カスタムで何か作る必要もなかったというところから、スパークの SQL も、SQL については、かなり機能が充実しているといったところが確認できたところになります。 ではこれらのパフォーマンスを比較してみたいいと思います左の実行時間のグラフについては、えっとまあ、少ないで10の7乗以下のデータについては、えっと、ちょっと乱下校あるものの、まあ、10の8乗を超えた辺たりからはですね、えっと、バックスダスク、まあ、バイスパークあたりがあのそれぞれ近しい処理時間で実行できております一方、メモリ使用量については、えっと、こちらはまた明暗が分かれまして まあ、えっと ダ, スクやダスクやバックスはどんどんメモリーを使っていく中、あパイ p パークだけは10ギガ以内で収まっている と, ところから、メモリー使用率に関するとこちら、スパークがえっが非常に優秀だったといったところが結果として得られておりますはいえっと以上で二以上が2つ目の検証になります。 えー、と続いて検証三のところですね、テーブル結合を行っていきたいと思いますはいここでは、ですね5つの定義テーブルを使いまして、履歴テーブルと内部結合し、こちらの図のように、もともとのデータに含まれるなんとか ID といったものを、なんとかネームというふうに、ID の変換を行っていきたいと思います。 ここではえっと変換後のえっとデータのメモリーを節約するためにですね、各テーブルのデータ型はえっとキーとバリューともにえっと pandas のカテゴリカル D タイプを採用いたしました。あと十分です。はい、えっとまずはえっと pandas の実装になります。pandas ではあの。 データの結合はマージとジョイン2つの方法ありますけれどもえと今回ではジョインの方が高速ですまあ公式ドキュメントでもジョインの方が速いと言っておりますし今回のデータでは約3倍の速度の違いがありましたまたジョインの仕方も簡単 で, でしてえと今回結合する5つのキーをですね、全てマルチインデックスに設定してあとは 各テーブルを順にジョインするだけということで、えー、と非常に実装は簡単だったと思いきやです、ね、あのマージとジョインで出力結果が異なることが後で分かりましてちょっとこちら少しはまったところでございますで調べていきますとですねあのキーに何が含まれている場合ジョインでは一致しないんですがマージでは一致するということでこれはあの公式ドキュメントでもです、ね、あのマージの場合は普通の SQL と違うよっていうところがあのちゃんと明記されております で今回の意見では、えっ、ー、とジョイン、あジョインを使いつつ、えっ、ー、と何どうを一致させたいといったところがありましたので、えっ、ー、と若干変化球ですが、えー、カテゴリカル D タイプのカテゴリーチをですね、あの数値に変換する処理をちょっとかませまして、えー、そこでジョインすることで、えっ、ー、と解決いたしました。続けて、えー、ダスクになります。ダスクは今度パンダストア逆でして、えー、ジョインよりもマージュの方が早いです。 でこちらなぜかというのを調べたところ、ですねダスクでセットインデックスを行う際には、内部でパーティションごとの相当といったものが実行されるため、えっと、パンダスと比べてオーバーヘッドが大きいといったところが、えっと、原因だと思われます。そこで、えっと、こちらのコードにですね各テーブルを、えっと、パンダスのデータフレームからダスクのデータフレームに変換して、それぞれを順にマージで結合していきます。 ここで、えっと、5つの定義テーブルはですねあのパーティションは分割せずに単一のパーティションにした方がえっが、と、結合の速度も速いといったところが分かりました、えー、続いてバックスによるテーブル結合ですバックスではカラ、えっと、インデックス同士の結合といったものはサポートしていないためカラム同士の結合のみとなっております まあ、なんですが、ちょっとメソッド名はジョインとなっていて、パンダスと逆なのが若干紛らわしいところです。で、ここで、バックスの制約として、キーにカテゴリカル D タイプを使うことは、現状ではできませんので、値にナンが含まれることから、このカテゴリ型をフロートに変換してから、ジョインを行っております。 はいえっと、最後にパイスパークになります。パイスパークはえっは、と、こちらインデックスにですねあのカテゴリカルインデックスというカテゴリ型の、えっと、専用のインデックスが用意されていますので、えっと、こちらを使用して、えっと、キーをカテゴリー同士で結合することが可能でした、えー、ただ、ですねインデックスはいけるんですがカラムにカテゴリ型を入れるっていうのは、えっと、現状の機能では、えっと、未対応、まあ、今後対応予定といったところがドキュメントにも書かれておりますので、えっと カラムだけは文字列に変換した上で、えで、ー、テーブルの結合を行っております、はい、では、えー、とパフォーマンスの違いを見ていきたいと思います左の実行時間を見ます と,、えー、と10の8乗を超えてくると、まあ、どのパッケージもあまり、えー、と大きな差異はないことが、えー、分かります、まあ、一方メモリ使用量を見ていきます と,、えー、とこちらはまた違ってですね えーとまあ、バンダスと、えー、バックスはどちらもメモリーを大量に使っていく中、まあ、ダスクが、えー、と20ギガ前後で収まっている、まあ、ただし、あのパイ p パークがもっとすごくてです、ねあの、4ギガも使ってな い, <咳> と, いうふという結果となっており、まあ、テーブル結合については、えー、とパイ p パークが、えー、と特に優秀であるといったところの結論が得られました。 えっと、最後にですね4つ目の検証としてリソース使用量、CPU やメモリーですとかあ と, ま あ, あと何分かかるんだろうみたいなあのそういった監視ができるかどうかをえと確認したいと思います。はじめに Pandas になります。Pandas はえとデフォルトでそういった機能がありませんのでメモリープロファイラーやラインプロファイラーといった追加のパッケージをえー使う必要があります。 こちらのコードはメモリープロファイラーの実行事例になっておりまして、このようにえっとプロアットマークプロファイルというのを追加することで、えっとその関数のメモリー使用量とか処理時間といったものを、えー、業単位で追跡することが可能です。まあ、ただですね、えっと完璧に取れるわけでもなくて、途中で、えー、ガーベジージコレクションといったものが発生したりすると、えっとピークの使用量が正確に計測できないといったことも、えー、起こり得ます。 続いてダスクになりますすダスクででは標準でこれれらの機動が用意されておりますまずプログレスバーを指定するとこのようにシンプルではありますが現在の進捗や経過時間を出力することが可能ですまたリソースプロファイラーを使うとですね下のグラフのように CPU やメモリーの使用率といったものをグラフで可視化することが可能となっております でもう1つですね、プロファイラーというものもありまして、これを使うとタスクの実行順序や経過時間などをより詳細に見ることが可能です。とこちらの図は、えー、と基本統計量の計算をした時の、えー、ときの実行結果になるんですが、このまあ黄色っぽい色のところは、えー、とファイルを読み込んでいるタスク、でそれ以外のこの細いタスク群は、えー、とそれぞれのカラムを 最最小値や最大値や大といいっった統計計量を計算しててるタスクになっておりますこれらを見ること で, です、ねあのまあ、タスクが長時間化していたりメモリ使用量があるところですごい増えているみたいなことが起きたときに、まあ、何が原因か具体的にはどんなタスクがそれを起こしているかといった原因調査をするところに有効なものとなっております続いてバック数です。 バック x ではック x プログレスツリーという、えー、と機能を使って、えー、進捗や CPU 使 用, 使用量を、えー、出力することができますあ。使用率ですね、失礼しました。でえー、とタイプが2つありまして、ウ、え、ィ、ー、ジットと指定すると、お、ま、な、あ、じみのノートブックにこのようなプログレスバーと、えー、現在の実行時間、あと最後に CPU 使用率が、えー、出力されます。また、えー、とリッチという<笑>タイプを指定すると、 こちらの下の図のようにですね。えっとまあバックスの中のタスクごとに、えっと進捗率を出力するといったところが可能です。まあ、これを見ますとですね。あのバックスで基本統計量を計算している中では、実はファイル単位でやっているのではなく、こういった。えっとミンバーといった。えっと統計量とえっとそれぞれのカラムごとに。 行っているといったところが分かって、ちょっと実際の処理がどう進んでいるかといったところが分かって面白いかと思います。最後に PySpark です。PySpark ではデフォルトで上の図のようにですねステージごとにタスク進捗が出力されるようになっております。また、Spark コンテキストで WebUI を有効化することで、 あのこちらの図のようにタスクごとの処理内容ですとかダグまたフィジカルプランといったより詳細な情報にアクセスすることが可能となっております。はい、以上でえっと四つの検証について紹介をさせていただきました。最後えっと残り二つのスライドで締めさせていただきたいと思います。 はいえっと、ここまで様々なパッケージを紹介いたしましたが、まあ、それでもパンダスを使いたい、もしくはまあ使わざるを得ないみたいな方もいらっしゃるかと思います。そういった方のために、ですね、まあ、アプライを含め、ちょっといろいろな、えっと、並列化の方法を2つご紹介できたらと思います。1つ目は、えっと、再建になりますが、エバルを使って並列化する方法です。こちら、えっと、サンプルコードになりますが、まあ えー、と上がビフォーア、下はアフターで、えーとまあ、どちらもあの簡単なサンプルですが、まあ、同じことを計算しているコードになります。えー、と2つを比べてみますとです、ね、まあ、エバルを使った方が、より数式に近い形で技術できるということから、まあ、パフォーマンスのみならずです、ね、過読性の面でも、えー、と恩恵が得られると考えております。また、えー、とナムエクスパを、えー、と入れない と, です、ねえー、とエヴァルは えー、と正常終了するけど、並列化はされないといったことが、えー、起こりますので、こちら忘れずにインストールをお願いします。また、もう一つの手段としまして、Pandas 統合された、えー、並列処理パッケージを活用するといった方法があります。えー、こちらのコードは、えー、そ, のその一種である Pandaralel というパッケージを使った例になるんですけれども、通常のアプライではシングルスレッドで実行されますが、p a n d a r a l e l アプ p という 専用のメソッドを使うと指定したワーカーで並列処理を実行することができております特にですねアプライやマップといった独自の関数を使わないといけないといったところでこういったパッケージが活用できるかと思います最後にまとめになります今回さまざまなパッケージで大規模データの効率的な処理といったものを比較検証してまいりました Pandas については、今回のデータではです、ね、大体10の7乗くらいの件数でしたら、Pandas だけでも十分にパフォーマンスが出るといったところが確認できております。一方、DASC については、Pandas とほぼ同じ API を使いつつ、大規模データを処理できるといったところが強みです。 バック x は API が Pandas と異なるところが多々ありましたが、処理時間がとても優れているケースもいくつかありましたので、処理時間を重視したい場合に良い選択肢になるかと思います。PySpark については、Python のみならず、SQL といった複数言語を使用することができるのがポイントです。PySparkPandas はまだ登場したばかりですので、今後の機能改善に期待したいところとなっております。 最後にですね、まあ、これらの、えー、と結果、いろいろ検証してまいりましたが、えー、データや処理内容が変わっていくとですねパッケージの優劣も、えー、当然ながら変わる可能性がございます。なので、えー、と大きなデータの扱いに困っているといった方はですねまずは時間になりましたの で, ので終了とさせていただきます。 はいまず手元のデータで試していただきまたえっとユースケースに応じて複数のパッケージを使い分けていただけたらと思いますえ今回の発表がえっとそのえっと取り組みの一場になれば幸いですはい以上になりますご清聴ありがとうございました発表ありがとうございましたスライドに質問が上がっているようなのでいくつか質問したいと思いますスパーク ハイスパークなどは環境編環境構築やパラメータ調整などで大変な印象があります。環境構築の観点で何か比較などされたことはありますでしょうか。はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー、パイスパークについては、今回はえっ、ー、とまあ、jvm を入れたくらいでして、あまりその環境の構築の点ではえっ、ー、と色々試したというところではないですと。とで、パラメータの調整については、えっ、ー、と色々えっ、ー、と試行錯誤を行いました。 まあ、代表的なところはこうエグゼキューターメモリやドライバーメモリといったえーとメモリの上限を変えるですとかあとはえーとまあパーティションごとのサイズの上限といったいろいろなものをえ 試, し試した上で今回、な, なるべく最適な値のえと計測結果を出させていただいております。ねえー、とそうですね まあパラメータの調整はあの公式ドキュメントやあのその他有志の方のウェブサイト等いろいろ参考にさせていただいたんですがえっとまあ、ちょっとそうですね紹介されているものと比べ紹介されている通りにあのうまく機能しなかったものとかもいくつかありますのでえっとまあ、それはちょっとバージョンとかかあの元々の環境の違いといったところもあるかと思いますなのでえっとあもあるかと思います以上になりますありがとうございます次の質問です。 パイスパークが他のものより圧倒的に低メモリーな理由を教えていただきたいです。内部のデータ形式などで工夫されているからでしょうか。はい、えー、ありがとうございます。えっと低メモリーな理由はちょっと私も不思議に思いましていろいろ調べてまいりました。で結論としてはえっとどうやら今回の、えー、処理ケースですとボトルネックがメモリーではなくこう CPU にあるといったところがあの原因だというふうに考えております。 パイスパークを実行しますとあの8コアの CPU がほぼ 100% べったり張り付くような状態が続いていましたので、えっとまあ、CPU をもし、えっと、8から16とか32とかより増やしていくと、えっと、メモリの使用量もそれに応じて、えっと、増えていくといった結果が、えっと、得られたのではないかと考えております。すね、CPU 数やメモリ、 サイズといったのを、いろんなパターンで検証していくといったところはできておりませんでしたので、まあそれをちょっと今後の取り組みのところで、えっと追加検証をしていけたらと考えております。ご質問ありがとうございます。次の質問です内容。内容についての質問ではないのですが、パッケージの情報はどこで収集されておりますか？はい、えっと。 要はこのパッケージをどういう観点でその探したのか見つけたかっていうところのご質問かと思います。そうですね。えっ、ー、とパンダスの公式ドキュメントにですね、えっ、ー、とまあパンダスエコシステムというページがありまして、その中であのこういったスケーリングパッケージありますよっていったところがあのまあえっ、ー、といくつか公開されております。今回はその中で代表的なものをピックアップいたしました。まあただこれがえっ、ー、と最適な ものといったわけではなくてですね、あの今回検証できなかったまあレイとかモディンといったもっと他のパッケージもいろいろありますので、えっ、ー、とそういったところも今後見ていただあ見ていけたらと考えております。ありがとうございます。次の質問です。今回は話さないこととして挙げていましたが、今回紹介されたパッパッケージと GPU 系のパッケージの違いの特徴などはありますでしょうか。うはい、えー、ありがとうございます。 そうですねちょっと GPU 系のは今回は試していないのであの具体的にどんな結果になりえるかといったものはちょっと見えてはいないんですけれども、まあえー、と特徴としてまあ GPU はそもそも、えー、とクーダーコアがあの圧倒的に数が多いところありますので特にあの CPU を、CPU はあの計算処理が多いものについては、えー、と GPU 系のパッケージはあの良い選択肢だと思っております。 一方で、あのメモリーのサイズがですねあの GPU のメモリーは普通の CPU メモリーと比べて小さいことが多いですので、まあ、大規模なデータを扱うといったところにするともしかしたらメモリーのサイズといったところが、えー、とボトルネックの一つになり得るのではというふうに考えております。ありがとううございますす次のの質問でで検証環境のインスタンススタ数は一つでしょうか はい、えっと、今回はインスタンスは1つで、えっと、実行いたしました。あのそうですねタスクや、えっと y イスパ r クはあの分散クラスターにも対応しておりますので複数インスタンスでタスクを分散させてといったところもできたんですけれどもとそうですね今回のもともとのデータが、まあ、ローカル PC ですとか、まあ、より ラップトップみたいなあの軽量な PC でどこまでできるかみたいなところも実はモチベーションの一つになっておりましたので今回は一つのえっ、ー、とサーバーでどこまでできるかといったところを追求したものになります。ありがとうございます。次の質問です。EDA でパンダスパンダスプロファイルを書店によく使っているのですがダスクバックス パイスパークを使用した場合のデータプロファイリングはどのように行うのでしょうか。はい、ありがとうございます。えっと、バンダスプロファイリングはちょっと私も少し、えっと、使ったことはありますが。えっと、まあ、類似のものが、えー、ダスクバックスパイスパーク全部にあるかっていうと、えっと、そうではないかなと思っております。と、今回、えっと、現在のバージョンで調べた限りですと、まあ、ダスクが、えっと、そうですね。 あ違うなえー、とおそらくですが、今回見た限りでは、b a n ン a スプロファイリングに相当する機能といったものが、残りの3つのパッケージで、えー、とデフォルトであるわけではありませんでしたので、これは、まあ他の、えー、ダスクプロファイリングといったものがもしあればですけれども、えー、とそういった、えー、と追加のパッケージ、まあ、拡張パッケージといったものが、えー、と必要になると、えー、想定しております。 ありがとうございます。次の質問です。SQL を書いて良いなら、d u c d b を使うと Pandas とシームレスに使えますが、うん、いかがでしょうか。はい、えー、ありがとうございます。あのまさにその通りだと思います。あのもしデータフレーム等を使わず、えっ、ー、と SQL であのの元々の資源があるですとか、SQL が得意という方でしたら、あのその選択肢の方があの良い。 と思います今回、のパイスパークのところは p y s パ a r パ p a n d a s で、えー、と機能不足のところがあったので、まあ、やむなく s q l といったところになりましたがもともと s q l 前提ということであればあのそういった選択肢も全然ありかなというふうに思いますありがとうございます。他に質問はございませんでしょうか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 スポンサーによるブースがありますのでこちらもぜひ訪れてみてくださいチケットを購入した上で参加していただいている皆さんはスポンサーブースのシールプランリーにもご参加いただけます既定シール数を集めると限定 T シャツと交換できますぜひご参加ください